はいおはようございますラスカルでございます本日の動画はスタミナ満点ラーメン鈴木さんにお邪魔しましたこちらのお店にはずっとね行きたかったんですけどやっと年間かなって伺うことができました今回は営業時間の最後の方にお邪魔したんですけれどもお客様がねまだいらっしゃったので黙々と食べております久しぶりにシンプルめな編集となっておりますので本編をお楽しみください No. 構成が全く分かんなうです中華風ポークチャップみたいななんか。<笑> はい。ということで、本日はね、スタミナ満点ラーメン鈴木さんで、えー、限定メニューとデフォルトにあるメニュー、こちら計3杯ね、いただいてきたんですが、これ実はすいません。えー、ご飯ね、残っているので、なんで残ってるんだって思う方もいらっしゃると思うんですけれども、最後ね、実はつけ麺を食べたんですよ。 ただ、こちらのつけ麺をいただいている間は、ちょっとね、もう営業が終了していて、お客様もいらっしゃらなかったので、お店の方とね、結構話しちゃって、これちょっと動画を見てみたら、いや、これ使えんなと思って、バッサリとね、カットしちゃいました。すいません。<笑>今回いただいた3種類のラーメンなんですけれども、なんていうかね、こう、スタミナ系というか、がっつりとした味わいで、 おいしいよりもうまいが合うようなもうパワーあふれるラーメンばかりでしたふとした時に中毒的にねこう食べたいなっていう意欲が出ちゃうようなうまい一杯ばかりでしたのでぜひ皆さんもスタミナ満点ラーメン鈴木さんで、えー、こちらの美味しい一杯を食べてみてはいかがでしょうかということで本日もご視聴ありがとうございましたこの動画が良かったと思ったらチャンネル登録コメント高評価お願いしますじゃあね